時時時刻は分分ででです。す。あと8分で午前1時ですだからすごい夜遅い時間のように感じられるんですけれどもでも数字はそういうふうに思われますが全然遅いって感じがしませんね何たって駅も開いておりますここは東京都千代田区 JR 東日本の中央線神田駅ですだから久々に駅にも来ましたけど、ね、もういつぶりかな駅なんて来たの。 多分2ヶ月ぶりに駅という場所にあの足を踏み入れたんじゃないかと思うんですけど、えー、ここへやってきた理由はですね皆さんにまず神田下水というのを紹介しようと思ったからです現在、私が立っておりますところはまさに日本で初めての下水道が適用されたところですこの地下にですね東京都水道局下水道局っていうのがあるのか東京都下水道局が作ったこんな立派な看板があるわけですけども昔はもうちょっとなんか見づらいやつだったと思いますけどね新しくなって随分読みやすくなりました。 まあ皆さんに喋ろうと思ったんですけど書いてあることを読むだけでよくなりましたわかりやすすい看板です日本各地でコレラが流行し明治15年にはに東京の神田京橋などで死者5000人に迫るほどの猛威を振るいました神田京橋で5000人ですからね 関東駅と東京駅周辺だけで5000人死んだ阪神・淡路大震災を超えるとんでもない大災害だと思いますがというわけで上下水道に衛生施設の改善が急務となりということが書いてあります日本で初めての下水道はこのようにして必要に追われるようにして建設をされることになったのでした 緊急事態宣言が明けましたけれども、そして駅の土地にも一応、足は踏み入れましたけれども、まあ、しかし列車内はまだまだ混雑度合いはちょっと危険視する方がいいのかなと思います、立ち入らないに越したことはありませんので、本日も自転車の旅をしします。よろしくお願いします。 しかし、か明治時代に流行った感染症の話をする前にまず今の感染症の話をしなければいけません新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を明けたもののしかし相変わらず外出の実習が望ましいということになっています、えー、これに関してはスーツ交通チャンネルの方で一度皆さんに説明をいたしましたが、えー、ぜひ 見, な見たければですね、えー、スーツ、えー、なんだ、緊急事態宣言と多分そういうふうに調べていただくと、えー、私の方針が発表されている動画が出るかと思いますのでぜひご覧ください この自転車、ね、充電は満タンだったんですけどただなんか乗ってみるともうすぐ左右に振られるような感じがするんでどこかがおかしくなってるんですかね、ちょょっとこれ違うやつに交換しましまう接触感染に対してもきちんと気を配らないといけないからね少し走りまして今、秋葉原・翔平橋のところまで来ました。 今回もでですすね、神田川沿いに新宿まで行くことにしまとしなぜ神田川沿いにこだわるのかというのはやはり新宿とそれから先ほどの神田そして紹介したコレラと水道にはつながりがあるからですまた今回も水の話ばっかりかしょうがありません東京が水の都であるということとそれからやっぱりそれだけ水が私たちの生活に結びついてきて重要な役割を果たしているから町の姿にも影響を与えるのだということが動画を見ていただければわかるかと思いますさて今は工事中であまり見ることができませんが今お茶の水まで来ています お茶の水という町の名前については前回も紹介しました通り、えー、ここから使った水がですね、幕府だかなんだかあのお茶組み用の水として使われているとだからお茶の水だそうです、えー、ここにですね、また今回も登場しましたこの石碑ですけども、えー、神田上水掛碑と読むんだと思いますがあと書いてあります、まあ、ここにですね、えー、水道管が通っていたわけでしてこちら側とそれから反対にしろ、ね 向, えー、向こうまで結ぶ、えー、大きな水道橋、まあ、パイプですね、それが江戸時代の頃から通されていました。 で、その水はじゃあどこから来たのかっいうことなんですけどそれはもっとこの神田川今都心を流れている神田川の上流の方から、えー、専用のですね、上水道として区分されてきれいな水がその中で保たれるような仕組みになっていたのですその橋があるのがこの町東京・文京区の水道橋ということになっていたのでしたこの裏側には小石川後楽園という、えー、徳川吉宗の時代に作った療養所もあったわけですけれどそれとそれからこの周辺にあった小石川の水戸藩邸、えー、それが 東京、江戸中の、えー、あちこちに水を巡らす神田浄水がちょうどその敷地を流れておりましたので、えー、水をそこから取って直接使うこともできたようになっていたんだそうですえー、じゃあ出発そして今、飯田橋の交差点まで来ました今回はですね、ここから右に曲がろうと思いますここで 川, 手が川が二手に分かれまして、前方に進むのが外堀、そして右手に進むのが神田川の本流となっているからです正面が飯田橋駅ですでそして画面の左側が えー、御の水方面右側が新宿・四ツ谷方面となっています、この先、歩行者は横断できませんという珍しい信号機があります、せっかく自転車で来てるんだから、じゃあ、自転車の特権を使った方が面白いんじゃないか、自転車専用の信号を渡ります。 この飯田橋の交差点には自転車でなければ来ることができないようになっているみたいです、この部分についてはねまあ、珍しいですけどここに自転車を止めて降りる分には私の勝手なのかなと思っています、あまり綺麗ではありません、これがこれからずっと、えー、井の頭の方まで続く神田川の本流です、で、ずっと行きますと、この先 で, ですね、まあ、もうここらでもすでにそう呼んでいいんだと思いますが、えー、神田上水という名前がここでまたこれに付、えー、くようになります。 つまり、途中から神田上水になるということはこの川をずっと上っていくと昔はそこから水を取っていたということになるわけですけどもここでですね、このように何か所か水を取っている光景が見られましてちょっとあれはわからないんですけど多分洪水を予防するための、えー、脇へ導くただ、ね、この神田川沿いのこの町会の掲示板なんですけどもこれなかなか面白いことが書いてあります。 西江戸川懲戒掲示板と書いてあるんですが西江戸川は一体何かと、まあ、これはですね、まあ、この辺 の, あの町の呼び名として残っているわけですけれども、えー、昔の神田川の名前です神田川という名前はあの神田川なのか江戸川なのか統一されていなかったという時代があの長かったそうでしてまあ、か江戸川というのに今あのずーっとえー東の方に行ったところにあの大きな川がありますけれど昔はこの神田川も昭和の中頃ぐらいまでは江戸川ということもあったとまあ、それぐらいですね、えー、江戸の町には大変重要な役割を果たしていた川なわけです。なんか神田川っていうとうね ただあの、簡単にある川なんだなという感じがしてありますけどあの、神田というよりはもう東京の都心のところによっては、えー、大変なくてはならない川としての存在感が深かったわけですで、ここの、えー、正式な町名なんですが、これは江戸川ではなくてですね、えー、何か、まあこれなんですね、あの西江戸川という名前ありましたけども、えー、これ水道という名前です、ここは水道1丁目というところです水道橋とはまた違いますよ じゃあこの水道とは何かと言いますと、えー、これはここに今壁の向こうに流れております神田川をさらにずーっと遡った、まあ、ずっ と, というかもうちょっと遡るとですね、えー、そこからまあさっきも言ったように水をこう分けて横に取ってそして上水道として別のところへ流していたわけですがこの水道の町に住んでいる人たちが、えー、その神田上水の中のまあきれいにする活動というのを幕からするように言われていたんだそうでして、えー、どうもその名残で水道という地名になっているそうです。 さて、そして今しばらく進んで江戸川橋の下まで来ました江戸川橋は東京にお住まいの方ならご存知だと思いますこの真、まあ、下はですね、永田の地下ですと言いかけました、というか行っちゃいましたけども、えー、東京メトロ有楽町線が通っておりまして、あそこには江戸川橋駅もありますあ、間違えたあれ、あれ、あれ、あれじゃない、この下にあった、あ、これですね東京メトロのマークが書いたの見えますね あの江もっと千葉の方を流れている川じゃないのかと、なぜ東京にこここんなね江戸川橋という名前のあの違う川の名前の橋がかかってるんだと、この駅はなんで江戸川橋というのだとい う, ふうに聞かれたら、ですね皆さんもこの動画をご覧になったら分かりますね、もともと神田川を江戸川という時期があったんだよというふうに説明すれば、おーなるほど、東京に知ってるこの人はちょっとそこら辺の人とは違うぞというふうに思ってもらえるんじゃないかなと思います。でちなみにですね私もこういう偉そうなことを言うにあたって、えー、ちょっと確認したんですけども。 あの、昔はですね、えー、一番すごい上流のところ、まあここから先、あの後でね、あの神田上水をあの取り横に取り漏らすところのことについて言いますけれども、えー、もうちょっと上流のところまでを神田上水と言いまして、えー、そして、えー、今、私が通っているこの部分については、全部江戸川というふうに言って、えー、そして飯田橋から先の部分については神田川という名前になるように、えー、3つに分けられていたそうでしたそれが現在では1つの神田川というふうに統一されているんだそうです。 公園の中に入ってきまして今向こうは首都高の出口ですけどね、えー、すぐは今日神田川が流れています午前2時の公園まあそれでもねやっぱりみんな運動のために夜中でも出かけておられる方いるようですけどもこれです神田浄水というふうに書いてあるんですがこのような、えー、まあ、石碑じゃないなこれ金属だと思いますけどね えー、こんなものを見つけました、えー。昭和13年3月、東京市と書いてある戦前のプレートです。これはですね、大正8年付近水道付属地を江戸川公園となし浄水史跡の保存に、えー、勤め氏、えー、が,、えー勤め市がえー、昭和12年3月江戸川改修の、えー、こうなるに至って。 ついに、えー、この景観を失えりと書いてありますが、えー、元々ですね、ここよりも上流を神田上水と言って、えー、そして西東京の方からずっと水を持ってきていたのです。そしてここのところから水を分けて取ってそれを先ほどの水道用のですね、上水道神田上水として水道橋、お茶の水そして神田、日本橋などそういった方面へ持っていくということをしていたのでした。 で昭和12年まではその江戸時代の水道のルートがですね、ここに存在していたらしいんですけれども、えー、この神田川の洪水対策などでまあこのようなあの立派なですね、壁などを作ると、まあ、いうことになったのまあいろいろあると思うんですが、えー、いうことになったので、まあ、残念ながらあのもうその昔の景観を東京市としても残したかったんですけれどもいやすいません、ちょっと残すことができなかったんですよなんであのすいません、ここにあの、いろいろとモニュメントを作りましたんでままあそれですいません、皆さん神田浄水のことはあの忘れないでおいでくださいねというようなですね、ちょっとまあ 私が読んでいたあの言い訳がましいなというふうに思ったんですが、まあまああのでも気持ちはとてもわかるんで、ね、そういうぐらい価値のあるものがここにあったんですよと言い訳がましいというか、まあ悔しさかな。えー、その当時の人のちょっとね残念な気持ちがここにあの現れているなという気がします。まあ、ここにこんなですね、あのいきなり水っぽいあのモニュメントもあって、ただこれは水がここに今のところ貼ってあるだけみたいですけれど、あの昔ここから、えー、どうも水関連のものが分岐していたらしいということが現れています。 この江戸川公園の出口にはこれ月決有料駐車場と書いてあるんですけど、管理水神社って書いてあってあそんな神社もあんのかと調べたらこれは水神社と読むんだそうですがやっぱり神田上水が無事であることを願って、えー、神田上水の守り神として信仰を集めた神社ということでしたそしたらですね、この辺でも割と有名な建物がありますので水神社の真正面から一旦ちょっと神田川を渡って少しだけ外れますがやってきたここはですね えーえー、地名で申し上げますと、都の西北、早稲田ですねこの大熊講堂は一般の道に面しているんですけども、えー、それ以外の早稲田大学の施設は、このように門があってですね、閉まっており、また、立ち入り禁止って書いてありますね、うちの大学もあの立ち入り禁止で入ることができないらしいんですけども、門は固く閉ざされていて、ネズミ一匹通さないと言いたいところですが、あの猫が一匹通ってるようです。一新宿区には入ったんでですすけども、しかしかまだですね 神田川の話ばっかりで全然新宿駅の方面までたどり着きません時間はあるからいいんだけど。 そして明治通りにも出たわけですけども、ま あ, あんまりですね、神田川のことばっか紹介しているとあの新宿に対して脚光が当たらなくなるかなと思いますので、えー、この辺で終わりにしておこうかと思います、これ神田川のですね、高田の馬場付近の様子です要するにこの辺は高田の馬場というわけですがあそこ2つ並んだところからですね、高田の馬場分水路といってやっぱり洪水防止のための脇の流れがあります。 そしてここであの水がシャプシャプいってですね、あっちの先行ったところもずいぶんザーザーと音がするんですけどもこれは何かというとあのお魚をの上の方まで上がって こ, てこられるようにですねしてあげるための仕組みなんだそうでまあ、これはどうか分かりませんけどあっちには明らかにそれ用の人工的な階段みたいなものがありますまあとても汚かった神田川ですが現在ではこのアユとかそういったものまで上がってくるようになるほど水質が改善されたんだそうですそしてですね、それからまたさらに自転車を1キロほどこぎまして 今高田の馬場駅のすぐ目の前まで来たところですそして高田の馬場の駅に着きましたちょっとなんでこんなに明るくなってんのかとまあ今から説明しますが あのカメラを自転車に固定する器具があったんですけども、これがねあの全然回らなくなっちゃって、なんか唐突に回らなくなったんですよ、もういくらもう全力を持って、もダメめでしのてこの原理とか使ってもね、何やっても動かなくなっちゃって、もうしょうがない、もうとにかく頑張って回したら、自転車のあの棒の部分から外すことはできたんですけど、もうそれだけでしたね、あのこれ以上使えないんでしょうがない、今日はね、もう30分あのここで格闘したんですよ、さっき3時34分にちょうどここ着いたんですけど、えー、今もう4時6分、30分やってだめだったら諦めようと思って。 自車からの光景を皆さんにご覧に入れることは多分できないと思いますこうやってよく見てみればね、高田の馬場の駅もずいぶん古い造りだというのはわかると思います正面から見ると新しそうなんですけどね橋の下のところってのはなんかあんまり目立たないからか、昔のまんまで行こうという気概があるようでカーブを描いたこの駅の入り口、まだシャッターは閉まってますけれどこれも戦前の建物であるということがお分かりいただけるでしょう でしばらく進んでくると、新大久保に着きました。ちょうど今、JR のシャッターが開いていくところですね。シャッターが開くのと同時にみんな駅に割れ先にと入っていきましたけど、そんなに急いで入りたくなるのかな。大久保、新大久保界隈の街の色合いは、随分他の地区と比べると、というか日本の一般的な色合い、街の色と比べて、 変わっているような気がしますまあそれもね皆さんもご存知だと思うんですが新大久保というのは日本でも有名なコリアンタウンと言われていて朝鮮半島出身の方がこの辺りに住んでみなお互いに生活の共同体のようにして、えー、周りにまあ、気兼ねなくというか安心して暮らすとそういった文化があるそうですもうじき新宿に着きます左が山手線の高架で右は中央線の高架ですこの先で一つに合流してそして新宿駅に進むということになりますこのように見ますとこの交架もまたすごいですよね 大昔の雰囲気、多分山手線が開業したのはあのもうこの区間に関しては明治時代ですけれどここがこのようになったのはいつぐらいなんですかねま分、あ、かりませんが奥までと統一的に作られたデザインになってて西武線ともほとんどその作りが同じなようですから多分昭和年間なんじゃないですかねそういう風になってると思うんですけど名盤とかなんか書いてあるかな残念ながらいつのものなのかはよく分かりませんでしたがでも上にかかってあの鉄橋の古さから考えますと。 戦争が始まる前に作られたものでしょうね、多分このデザインも含めてもうこの辺まで来ますと完全に新宿ですこのまままっすぐ行けば前方に新宿西口が現れるわけですが新宿の人たちの朝はずいぶん早いな前回紹介したドコモタワーですけどね、今回は逆側から来ました中央線は真正面の方から新宿駅に入ってきます新宿駅の手前、甲州街道の可動橋、通称オーガードのところに来ました このオーガードはね、もう新宿の象徴的な光景として長らく知られているんですがここにある市街と書いてこの看板、た結構古いやつだと思うんですよね、昔の時代なんじゃないかな、これがなんでずっとここにこのまま使われているのか、私にはわかりませんが、さすがに朝ですから、まだ人は少ないわ、画面に3人映ってますかね、この新宿の街にはまあ大体二面性がありまして、まず見ていただいてわかると思うんですけど、特にこれですけどね、金券ショップ街。 これがが、と並んでるんででるすが金券ショップということは言いたいわけではなく、この雑多さ、です思い出横丁の中に入っていますが、で新宿というのはもともと日本の闇市発祥の場所とも言われておりまして、戦争が終わってからもうほんの数日後にはですね、えー、ここに闇市が並ぶと。 要するに空襲とかであの燃えてしまったりとかしたようなところの空いている土地を不法占拠してそしてそこで勝手に本当は現金で取引をしてはいけないとされているんだけれども現金でのものの売買をするということが始められたそうですでこの建物を見る限りどう考えても、闇市時代のものではないと、まあ、結構古そうではありますけどもさすがに戦争終わってすぐの時に建てられた1950年代とかそういう造りではないんじゃないかなと思うんですが。 ただ、このごちゃごちゃな感じは多分当時とそれほど変わってないんじゃないですか、これ、土地の関係とかどうなってるんでしょうね、たぶん今ここにあの普通にあ、でも養老の滝もあれか、あの、これはただチェーンっていうかフランチャイズなだけですもんね、まさすがにね、あの今の時代もあの土地を不法占拠してるということはなくて、 まあ、少なくともあのここにこういうものができ始めた時に、その始めた人たちがあの正当な権利を持ってたかどうかは知らないんですけど、今の時代はあの勝手にここ、あの土地を使ってあの店を出したりということはさすがにないですけども、ただ、多分その時の昔の新宿の発祥の、まあ、発祥というか戦後の新宿がこのような雑多な町としてスタートした、そのスタート地点をここに保存しようということで、思い出横丁とされているんだと思います、ここは私、今までも通ったことはありますけども、あの中で食事をしたということは一度もありません。 電車も動き始めままししたね。235系の音がしますよ。このように思い出横丁の中川最深部とかね、奥の方については昔の闇市の雰囲気をとどめた居酒屋街となっているんですが一方で外側はどうなっているかと、まあ、先ほどもちょっと触れましたけれども、このような多分、関東でここが一番なんじゃないですかね、金券ショップ街となっていますまあ、関東でここが一番安いかどうかまでは私は知らないのですが。 あの今でこそですね、新幹線の回数券はもうすごく値下がりして多分とんでもないことになってるだろうなと思うんですがもともと金券ショップはでもともとそれだけの目的であるわけじゃないんだけど、あのー、お金のない人がクレジットカードの、えー、ショッピング枠を使ってそれで買ってきた新幹線の回数券とかをここに売却してですねそれ金券ショップがそれを買い取ることによって、えーまあ、現金化、お客さんの、えー、本来は禁止されている、えー、クレジットカード現金化を助けるとそういった使い方があるわけですね。 まあそういうふうにして現金化を試みるっていう人はまあ人それぞれだとは思うんですがまあ中にはですね、あのその金は一体どっから借りてきたんだみたいなあのそういう債務を抱えているような人もまあおそらくいると思われましてまあなんか私個人的にはね、ちょっと金券ショップっていうのは別にこれ自体が悪いことしてるってことは全くないと思うんですけどただやっぱり雑多な印象を受けてしまうというような気はしますあの闇市とかも戦争終わった直後はヤクザの人があの治安維持とかですねまあ取締まりとかそういったのをやっていた面が強かったようです そんな思い出横丁エリアを過ぎると、もうすぐですね、目の前が新宿駅の西口になるわけです、もう本当にすぐ目の前です、新宿西口っていうとだかか、らなんかやっぱり雑多で、ね、ちょっと汚いとそういうイメージを持ってしまうんですけども、多分間違ってはいないと思うし、それが失礼なイメージということもないんじゃないかと思います。 ここがですね、新宿西口の駅前のヨドバシカメラの本店なんですが昔からここら辺はですね、カメラ屋さんみたいなのが多いようなところであって他にも確かカメラの桜 屋, カメラの違う桜屋は荻窪だったかな あ, のあと中野とかにも、ね、あの色々安いカメラ屋さんがありますけどヨドバシカメラも元々あのは1つの写真屋さんというかカメラ屋さんというか、えー、そういう感じの営業の形態だったそうです。で、でここなんですが ここにですね、住所表記があるんですけども、また、まあ、これ西新宿1丁目って書いてあって西新宿っていうこうい う, こういう感じのね、名前はまあ、大体の場合はあの新しい地名なんですよまあ、うん、40% ぐらいの確率であの新しい地名かなと私は思ってますがえ昔のこの辺の地名を全部西新宿ではなくヨドバシと言ったのでした。 新宿の駅前のこの辺の地名がヨドバシだったんですね、だからヨドバシにあるカメラ屋さんでヨドバシカメラだったのですあの大阪の淀屋橋と私は昔、勘違いしてたんですけどあの全然それは関係なくですね、えー、新宿発祥の会社であるということでしたヨドバシというのはもともと新宿区ができる前、えー、戦争が終わってからだったと思いますけどこの周辺には他にも四谷区とか牛込区とか他にも何かあったかなあのそういうところとです、ね、合併して一つの大きな新宿区という形態にしたんですけれども 全国的に有名なこの地で創業したヨドバシカメラはその当時のこの町の地名をですね、今に伝えてくれている存在であるわけですがじゃあそれがどうしたという話なんですけどね。これはね、新宿周辺が迷宮と言われるそのゆえんなんですけども、まあこの町は本当に東京では一番複雑なんじゃないかなと思いますあの町の地図とかを見てね、こちら方面といってもよくわからないそれなぜかと言いますともう新宿駅方面も開いてるんで入って見ることもできるわけですがヨドバシカメラが今、左正面でしたけどそこからこの階段を降りるとですね で降りてくるとですね、地下街になっているかと思いきや、このような複雑なあの地下道ができておりまして地 下, 道なのかな、うん、地下道じゃないよな、いよ地上がこのように見えてあれ、もしかして上が2階だったのかなと、まあ、一応、この上のさっき私がいたところが、えー、1階ということになってここは地下扱いなんですけどもすごいですね、あれは多分住んでる人のやつだろうな、でもそうですよね、キャリーバッグとかあるからね。 そしてまあ、そのままですね東京都庁方面に超高層ビル方面と昔は書いてあったんですけどあの超分かりにくい看板なくなったのかなここからですねずーっとまっすぐ地下道なのか地上の道なのかよくわからないこの道をずっとまっすぐ進んでいくと東京都庁の方面に続くわけです残念ながら自転車乗り禁止なんですけどね新宿の街の複雑さの一因にはですねこの二重構造がありますでまあわかんない人はじゃあ地上だけ見て歩きゃいいだろうと思いそうなんですけども それがですね、また地上だけではの自動車の流れを円滑にするためなのか分かりませんが、えー、地上だけではあのー、行くことができないような、ね、あのそういうい場所もま あ, あるんですよ。一応地上でも行けないことはないとは思うんですけど、すごいンネルになったりしてね。そしてみんな慣れない地下道の方に入って、ね、道案内のですね、行き先があまりにもたくさんあってどうやって進めばいいかがわからなくなってしまうのです。あの新宿の街になぜこのようなえ複雑な地下道があるのかというとやっぱりなんだかんだ地下道がそこにあった方が便利だからです。 えー、まずこれが新宿駅でして、えー、先ほどおりました思い出横丁がこの辺、こっちからこういう風にオンガードの脇を越えてきたわけですが、えー、現在地はこの辺でしてで下の方にね、これすごく整然とした区画があってここにえ日本を代表する高層ビル群があります新宿の超高層ビル群と言われるところです、あの超高層ビルっていう本当にね、あの道案内のところとかに書いてあるぐらいに高いビルが並んでいます。 えー、東京都庁とかね、都議会議事堂とかそういう建物もあるしそれからあの日本で初めての高層ビルとかそういう風に言われることもあるそうですけど京王プラザホテルとかですね、えー、そういったものが並んでおりますで、えー、ここは新宿駅からちょっと距離があるんでその間この地上の信号機とか渡っていくと面倒だから地下の動く歩道を使って一気にピュッと行ければ便利だろうとまあ、要はそういうことなんですねただね、単に 巨大な地下街があるっていうだけだったら、それだけで街が複雑で、あの迷宮とまで言われるほどではかないんじゃないのかなと思うんですが、そんなところいっぱいいますからね。ただ、新宿のぐらいじゃないですか、もう迷宮迷宮という風うに言われているのは。で、これはですね、新宿西口のところからまっすぐ来ると、なんでそんな風に呼ばれているかというのが、まあある程度わかるかなと思うんですが、急にこう下が深くなるわけですよ。 さっきまでのところはね、あのここのところが地下という感じだったんですけど、ここまで来ると、ここ新宿駅の1階の地上部分と同じ階なわけですけど、ずーっと1階を歩いてきていると思ったら、唐突にね、ここで2階になるんですよね、で、さっきまで地下1階だったところは、まあ、普通に考えたら、ここは1階だよなみたいな、まあうそういうふうになるわけです、で、向こうに東京都庁とかですね、京王プラザホテルとか、まあ、こっちにもあのキヤノンの本社が入ってるビルとかですね、まあい、いろいろあるんですけども。 この土地周辺がなんでこんな複雑な立体構造になっているのかというとあの立体構造にしようと思ってしたというわけでは実はありませんでしたすごい長い話になるんですけども、えー、まず先ほどまでずっと紹介していたあの神田川なんですが、えー、神田川とそれから神田上水はですね、まあ、特に神田上水は、えー、明治時代の中頃までずっと使い続けられるということになりました江戸時代の時に使っていた、まあ、特に浄化装置を持たない、えー、上流からの水をきれいなままで保ってそして下流に流すという川はですね、まあ、管理が徹底 していれば綺麗なまままあ、浄化されていないとはいえ、まあ、ある程度綺麗な水を、えー、江戸の方へ送るということはできたかもしれないんですけれども、まあ、しかし、えー、それをきちんと管理しなければ、まあ、たちまちただのですね、えー、川になってしまうとまあ、そういった脆い存在でありましたでまた江戸時代のまあ爆藩体制での管理から明治政府への引き継ぎもですねにはできてていなくて 結局うまく管理できていないときがあったので、えー、そういうときには神田川に、えー、江戸の生活排水が流れていったりとか、えー、そういったこともしばしばあったんだそうですで、神田上水があまりうまく管理できていなかったような時期にですね、いよいよ感染症コレラがあの流行してしまいましてまあ、それはあの感染者の便とかね、そういったものに、えー、菌が、菌、菌なんかウイルスなんかよくわからないですけどそれをコレラがですね えー、混じって、そしてそれをまたあの取ってしまう、摂取してしまうというときに、えー、感染が起こるんだそうなんですけども、まあ、要するに生活排水が混じってしまうような神田浄水の状態では、もう東京の、えー、衛生状態があまりにもひどいまま、きっと好転することはないだろうということが見込まれたんだそうですこれでいよいよもうこのまんまではまずいぞということになって、ですね、えー、東京に入ってくる水の事情を大きく改善するためには、きちんとした上下水道を整備する以外にはないということになりました。 でその一つの方策が、えー、神田で先ほど紹介しました神田下水道であってそれから他にも東京中へあちこち張り巡らせる浄水道その浄水をいかにして作るかというのがこの、まあ、今、私が上がっているのが水の橋というところなんですけれどもこのヨドバシのうちに作られたヨドバシ浄水場だったのでしたそして先ほど私が歩いていたこの1個下のフロアといいますか、まあ、真下に見えているところは ここで東京都民のために飲み水をずっとたたえていたヨドバシ浄水場の大きな貯水池、そのいわば下の下層部分として使われていたその高さだったそうです。 お、まあ、そのときの貯水槽がですね、えー、それと大幅にあの形、深さを変えるということはなく現在の新宿、副都心この都庁とかね、えー、それからまあこれも都庁なんですけどもとか向こうの都議会議事堂とか、まあ、そういった大きな建物を作るとき の, の一番下の部分として使われるようになっていたのはやはり変わりません。 だからそのような関係で新宿駅からですね、ずっと真っすぐ地下からの道を伸ばすとここで、えー、要は大きな池になっていますので池の底に出てくるということになるわけですそしてここが元々1階だったのかそれともこちらが今でも正しく1階なのかがよくわからないという状態になります。 しかし本当に大きな浄水場でしたので、その機能を完全にここからなくすということはやはりできなかったようでした。あのここでもうきれいな水を作るという作業はやめてしまいまして、現在では東京都西部の東村山にその機能は移転させられているんですが、しかし、 現在でもヨロバシ浄水場の名前が一部残っていまして今ではここは東京都水道局ヨロバシ給水場ということになっています、まあここはねあのポンプの圧とかを加えてそして東京のあちこちに水を行き渡らせるその役割があるそうなんですけどもまあそれからですね、えー、何かあった時には実際に給水所として使われてどっかあったな、これだ、大地震の時ここで水をお配りします、そんな風にも書いてあります、まあそれだけのためにここに設置されている施設ではありませんけどね。これが ヨバ橋、浄水場、新宿駅前、東京都庁などがある、相当立派な、超高層ビル群日本を代表するビル群の、もとも生まれる前の姿を、今でもかろうじて残して留めてくれているものなのです。それでは池の底から這い上がります。まあ浄水場の底からのですね、坂を登って、新宿駅の、えー、南側でいいのかな、代々木駅方面にとりあえずは進みます。ただ代々木駅行くわけではありませんよ。 でそしたらでヨドバシ浄水場の歴史については、まあ、ある程度お分かりいただけたと思うんですがじゃなんでその浄水場はね、この、えー、ビルが並んでいるところの裏の辺りに浄水場の貯水池があったわけですけれども、さっきそこにいたんですが、えー、なぜ、この新宿ヨドバシの地に造られたのかということが今度は気になります。でですね それはあのこの辺に来てなんとなく分かったんですが、私、まだこれについては、ね、ちゃんと分かってないんですけど、どのこれ、学校法人文化学園って書いてあって、文化学園大学とか、ですね、あのそういう服装に関する大学がここにあるんだそうですけども、まあ、この敷地は新宿にしては明らかに不自然で、新宿というのはもっと雑多な場所であるはずなんですよね、その場合にはここだけ妙に整然としていると。 で、向こうについてはさっき、ヨろバシ浄水場があったから、だからあそこはあの跡地を全部、ま、えー、っさらにしてですね、作り直すことができたんだということが分かったわけですけども、いや、絶対ね、この背景の雑多感に対して、こっちがこんなにスカスカな、おかしいと思ってね、調べたらあの、こういうのがありましたよ、ちゃんと、ここに解説書きがあるらしいんですけども、このレンガのやつは、あ後から作ったやつだと思うんですが、あでも古いレンガもありますね、これは昔のやつでしょう。 多摩川上水の木かつてこの地には玉川上水が流れていました急激な発展に伴う水不足解消のために江戸幕府により改札された上水です 要するに神田浄水だけでは足りなかったのでその後玉川浄水というやつも作ってやはり多摩地区から東京都心、江戸市中の方へ水を運ぶためにこのような水道を作ったわけでしたが明治31年東京の近代水道創設に伴い要するにこれはヨドバシ浄水場による浄水・給水システム、配給システムが整ったということで。 えー、このでヨドバシ浄水場の辺りに浸水路が開設されたので、えー、ここの部分はもう使うことがなくなりましたとあ、でも今でも一応残ってるんですかね大部分が暗渠化されって書いてあるから下には水が流れているのかもしれませんこのモニュメントは明治時代に新宿駅構内の地下に設けられた玉川浄水のレンガ造りの暗渠をモチーフとし当時のレンガを一部使用してあ、そうなんですか、えー、当時は新宿駅の地下に玉川浄水がなくて今も流れてるのかな さて、それではではすね、江戸時代から東京の西の玄関として活躍しその後、昭和の中頃にかけて東京都民に命の水を供給し続けたこのの新宿の町水の町新宿の紹介はまあ大体これぐらいで全部終われるかなと思います。 ここからさらにね、玉川上水まで全部追っかけていったら面白いだろうし、まあ、実は新宿、ここからね自転車で10分ぐらい行けば神田川がまた流れてるんですよあの新宿の町を外側を取り囲むようにして神田川は通っておりますのでそしてそこにヨドバシという名前の橋もあるんですね、ヨドバシ上水場、新宿駅前 の, あの地名のヨドバシというのも、神田川の結構離れてますけれども、神田川のヨドバシから来ているんですが。 えー、その様子などをね、皆さんに紹介するのも面白いと思いましたが、まあ、もうそろそろ人が増えてくる時間かと思いますので、えー、帰りの方向に進みたいいと思います。それでは、ね、最後に淀橋方面を一別して甲州街道が新宿駅をまたぐこの立派な橋を通ってですね、そして今回の動画は終わりです。最後に甲州街道からまた都心方面へずっと真っすぐ走って麹町から、えー、北の丸を抜けてそして千代田区方面に戻ることにします。 新宿はもう朝の6時台の時点でちょっとだめそうですね、まあ、今この時間帯は人がいませんけどもう少しすると、もううわーっと来るんだろうな電車が到着したようでさっきねどっさり人が来てたしお甲州街道の横断歩道もあんな感じになってますからねまたあの安全第一で撮影しますけれどちょっと人の多く集まる オフィス街のあるようなところは朝早い時間からやっぱり気をつけたほうが良さそうですすでですね、その新宿御苑のすぐ脇のところにもまた大きな、なんかこんな大きな土地を使うんだったらきっとここには何かあった違いないと思ってですね、えー、見た、このこれですね、大きな石碑があるわけですけどこれ、なんて書いてあったのか全然読めないわけですが一番右のところ見たらね、水道碑、碑と書いてあってこれも水道が、ここも玉川上水の跡地だったようでした。 ここに四ツ谷大木と書いてありますけれど、まあ、これはですね、いわばあのー、あそちらのセンスで言えば高輪ゲートウェイならぬ四ツ谷ゲートウェイというわけでしてここから先が江戸市中に完全に区分されるといったところでしたそしてこの四ツ谷の地から玉川上水は神田上水と同じように江戸幕府によって作られた人工的な水路まあ例えば木の問いだったりとかあのパイプだったりとかそういうものだと思いますけれど、えー、それでですね江戸のあちこちへやはり配給されるということになったんだそうですその役目も 明治時代の中頃にいよいよこれらが大流行して大変だということになってそして先ほど紹介した東京都庁のありました淀橋浄水場に受け継がれたということでございますそしてまた今回も丸の内まで戻ってきまして今回は終了にさせていただきたいと思います、えー、時刻ですけども到着した時間で7時3分多分そんぐらいだったかなと思いますがまあ、ど う, どうですか丸の内はなんか思ったよりは空いてるなっていう感じですけど まあ、それでも朝の5時よりはずいぶん人がたくさんいろんなところに出ているという印象も受けます私は、こんぐらいだったらまあこの辺で自転車をうろうろする分にはいいんじゃないかなと思うんですけどねあの感染者数も減ってきたことですしただ、新宿はどうだろうな新宿はまあさっきの時間だったらまあこれと混雑率は変わらなかったような気もするけどあの着々と人が吐き出されてきたという感がありまして。 まあ今年 の, のオフィスは進んでいるところが多いのかわかりませんが、あのテレワークが随分盛んなようで、あまりサラリーマンっぽい人はあのそうたくさんは見ませんが、では今回はここまでです。もうちょっと新宿方面しっかり回りたいですね。まだちゃんと新宿方面を見て回るっていう感じじゃないもんな。以上です。どうもありがとうございました。